何を言っているのかさっぱりわかりません。どうも、政治いろいろの学部です。記事の中にも記載されていますが、嫌いなコメンテーターで第3位にランクインされた青木治氏が日韓関係についてコメントを出しています。記事は安田光一氏との対話形式となっていますね。 現代ビジネスの記事の中の青岸の発言を一部引用し見ていくことにします。それでは行きますね。日本における嫌韓と韓国における反日はしばしばステレオタイプに同列視されるけど、日本の方が状況はかなり悪化しているのかもしれないと思ったりします。とのことで、日本の方が状況は悪化とは何をもって言っているんでしょうか日本では 韓国のようにヒステリックに根拠のない反感などを行われていません。自称元慰安婦、自称元徴用工、極日記、竹島、処理水問題、いずれも韓国の愚行に対して腹を立てているだけです。それに日本では韓国のように日の丸を引き裂いたり、燃やしたり、踏みつけたりといった蛮行は一切見られないと思いますけどね。 次に、僕は韓国に合計で5年以上滞在して、その大半を日本メディアに所属する日本人特派員として取材していたけれど、記者としても生活者としても日本人であることを理由に不快な思いをしたことはありません。とのことで、青木氏が一個人として不快な思いをしたかどうかと、国際法違反の状態を同列に語ること自体が、 語るるに落ちるというものです一個人が不快な思いをしなかったからといって、韓国が公的に行っている様々な蛮行をなぜ許すことができるのでしょうか。それに、韓国要人の数々の反日的な発言に対し、大多数の日本人は十分不快な思いをしていることを青木氏はどう考えているんでしょうか。次に、話は変わりますが、 改めてその原点が何かと振り返ってみると、大きな分岐点は日朝首脳会談だったと僕は思うんです。拉致問題が最大の焦点となり、日本政府が認定する拉致被害者のうち4人が生存、8人が死亡したと北朝鮮側が通告した会談。僕は当時、ソウルで取材していて、ある先輩特派員がこんな風に表したのを覚えています。 朝鮮半島との関係で日本が戦後初めて被害者の立場になったなとその時はあまりピンとこなかったけれど今考えるとかなり確信をついた分析でしたとのことで韓国とのヘイトと題していながらその原因が北朝鮮による拉致被害者認定とは全く話がずれていますね日本人が韓国はおかしい国だ と認識したことと、北朝鮮とは若干関係はあるかもしれませんが、本質的には無関係です。大多数の日本人が韓国はおかしいと気づき出したのは、同じ2002年の出来事ではありますが、小泉元首相の包丁ではなく、日韓ワールドカップだと思いますよ。あのワールドカップで韓国の買収としか思えない度重なる誤信を目の当たりにし、日本人は 韓国はおかしいと気づき出し、その後のフジテレビによる韓国ご利押しがそれに拍車をかけたのが実情でしょう。繰り返しますが、小泉元首相の包丁をきっかけに韓国ヘイトが進んだという事実はありません。次に、さらに付け加えるなら、ラブル崩壊以後の日本経済は長期の低迷にあえぎ、少子高齢化や人口減少などに ががかからず社会保障制度や財政再建の将来像が描けていないな一方、韓国はもちろんのこと、中国が飛躍的な経済発展を成し遂げ、GDP 規模では中国はすでに日本を上回りました。ちょうどそんな時代の裸駅に行われたのが日朝首脳会談でした。日朝首脳が国交正常化に向けた努力で一致し、一部とはいえ拉致被害者が 帰還を果果たたたしはたは歴史的成果だったと僕は思いますが同時に戦後日本が朝鮮半島との関係において初めて被害者になったことでくすぶっていた偏見や差別心が公然と吹き出し余裕を失った不安感や焦燥感が排他や不寛容という攻撃性に変わって盛り広がってしまったのではないでしょうか。とのことで全くもって的外れです。 中国に GDP で抜かれたことがなぜ韓国への反感につながるんでしょう。中国への反感につながるのであればまだ理解できますが、青木氏はくすぶっていた偏見や差別心が公然と吹き出しと言っていますが、これも全く違います。くすぶっていた偏見や差別心などではなく、韓国の蛮行、愚行があらわになっただけの話です。次に、 そして2006年には第一次安倍政権も発足している。政治レベルの動きとヘイト団体の誕生、そして出版界におけるヘイト本流星の講画といったものが2002年あたりを起点に全て始まっている。その第一次安倍政権はわずか1年ほどで自戒しますが、2012年に再び出権すると今度は長期政権として君臨し、 ことあるごとに持ち出してきたのが北朝鮮の脅威でした。それは2015年の安保関連法制を強行する理屈づけにも使われた。森友加計学園問題が批判されていた2017年、強引な解散総選挙に打って出た際の大義名分もそう。北朝鮮の脅威を国難と称し、国難突破解散なのだと言い張って。とのことで、 繰り返しますが、韓国に反感を持つ本が流星を始めたのと、日朝首脳会談は無関係です。いわゆる反感本の中で、日朝首脳会談によって明らかになったがという枕言葉を掲載している本が一つでもあるでしょうか少なくとも私は知りません。さらに青木氏は、2017年の解散総選挙を北朝鮮の脅威を国難と称しと述べています。 好き勝手にミサイルを放つ北朝鮮を一体どう見たら脅威ではないと言えるのか青岸に聞いてみたいものですが主題ではないのでここでは飛ばします繰り返しますが韓国に対する反感になぜ北朝鮮問題が出てくるのでしょうかさっぱり意味がわかりません日本人が韓国に対して持っている感情は言ってみれば勘忍袋の尾が切れた状態なのです決して 根拠のないヘイトなのではありません。青木氏の論を要約すると、2002年の日朝首脳会談をきっかけに、日本は加害者から一気に被害者の立場になった。これによってくすぶっていた偏見や差別心が吹き出し、韓国へのヘイトが進んだとなると思います。全くもってわけがわかりません。論にすらなっていませんね。 さらに短く要約すると、日朝首脳会談の結果、韓国へのヘイトが進んだとなると思いますが、一体どういう道筋を通ったら日朝首脳会談の結果が韓国へのヘイトを生み出すんでしょうか。北朝鮮へのヘイトというのであればともかく、青木氏は嫌いなコメンテーターで第3位に入った理由を、韓国叩きのコメントが溢れ返る中、 韓国、駐在経験のある僕が、韓国側の訴えや思いに言及したのが目立ったということでしょう、と自己分析しています。確かにそういう側面もあるかもしれませんが、一番大きな理由は、青岸の論には全く賛同できるところがない、ということなのではないでしょうか。もっとはっきり言えば、馬鹿すぎて話しにならない、コメンテーターと呼ぶにはあまりにも勉強不足という点が、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 次の動画でまたお会いしましょう。